これなはいどうもメチャネです。本日私はですね横浜は館内の方にね来ておりまして本日はですねこれからハイアットリージェンシー横浜さんの方にね向かっていきたいと思います。まあね横浜スタジアムはね撮ってきました。じゃあねもう3時回ってますのでホテルの方に向かってまいります。 はい、といととうこと で, ですね、今こちらのハイア取トリージェンシー横浜さんの方にに、ね、到着しましてもうね15時半回りますのでこれからね接近手続き向かっていきたいと思います<音楽>はい本日はね15階のお部屋となっております<音楽>はいということでね本日は1519というお部屋になりますこちら左手ですかね こっちです。あ、近い。ここです。はい、本日はね、こちらの。一号一九五すという風になっておりますので、入っていきたいと思います。よいしょ。おーいいですね。レイ君、すごい綺麗だね。はい、ということで、入ってまいりました。 サボテン？あれこれ。あ、本当だサボテンみたいだね。はい。あ、なんかねすごく落ち着きのあるいい感じのねお部屋となっております。もも、天井にこれ見つけました。はい。何見つけたの？これ。<笑>はい。ということでちょっとね一通り見ていきたいなというふうに思います。 はい、本日はです、ね、エレベーターホール出てですね、すぐ左手のこちらの1519というね、お部屋となっております。入っていただいてですね、右手には傘置きがこのようにあってで荷物ね、屋台があったりとかここら辺はね、扉であ、水回りがね、多分閉めていただくことができる扉となっております。で、こちらに荷物屋台があってハンガーだったりとかバスローブがね、このように置いてあります。そして、 アイロン台とスリッパ。ふわふわな感じですね。ちょっと開けてみましょう。スリッパに関しましては、こんな感じのね、ふわふわタイプの、そして滑り止めがつ、ね、いている感じのスリッパとなっております。いい感じですね。はい、そしてこちらの収納スペースでございます、はい。こちらの方にはですね、ランドリーのバッグがあったりとか、はい、でこちらがルームウェア。 これはセパレートっぽい感じですね。なんか色もいい感じです。こちらにアイロンがあって、そしてシューブラシと靴べらがあるといった感じですね。そしてこの先がミニバーですね。はい、まあ、こんな感じで鏡張りが鏡が、ね、あって、お水とエスプレッソマシーですね。そしてセキュリティボックス、セーフティボックスがこちらにあって。 冷蔵庫に関しては、ね、特段何か入ってるわけではないですねでこの下にアイスペールとこちらの電気ケトルが置いてございますそしてこの上がティーカップとはいこちらのドリップコーヒーの、ね、ポーションですねはいいい感じですそしてこの上がグラス類ですね はい、ワインオープナーとかも、ね、あってグラス結構大きくていい感じですね、はい、そして水回りですねティッシュとグラスそして洗面台、まあ、シンプルですけどやっぱりね新しいっていうこともあって非常にねきれ、えー、な感じですね、はい、いい感じですそしてこちらにねバスタオルと ドライヤーに関しましてはビダルサスンはい結構おしゃれな感じですねビダルサスンですアメニティこっちなんですねここはね空なんですけどこの上についてははいこういったアメニティ類がね一式置いてございますすごいシンプルですけどめちゃめちゃおしゃれですねそして拡大鏡はいそしてお手洗いの方にはね こういった感じの絵があって、おトイレは、ね、自動で開くタイプのウォシュレットとなっております。こちら、引き戸のタイプですね。あ鏡にもなってますね。はいそして、お風呂、結構広いですね、めちゃめちゃ綺麗そしておしゃれ、どうですか、はいレインシャワーもあって、ハンドシャワーも、ね、ございます。はい で蛇口もね非常に分かりやすいですね、下に回していただくとハンドシャワー、上がレイシャワーとなってますので、お威力めっちゃ強い、申し分ない威力です、はいこんな感じのお風呂となっております。でこちらね、このように閉めていただくと、コスみたいな感じにね、はい、こういった感じで混じ切れるという感じですよね。 まあ、外からね、また見ると雰囲気がだいぶ違うんじゃないでしょうかね。はい。電車が通ってるよ。電車が通ってるはい。そしてこんな感じですね。おしゃれです。はい。まあ、開けといた方がやっぱりね開放的で広く感じますね。そして出身室、このね、金の屏風がめちゃめちゃ高級感ありますね。すごい。デイ君がこれね、サボテンって言ってた、トゲトゲの、はい、マークですね。 でこちらのベッドパネルの方には、フットライトだったりとか、はい、読書灯とかですね、マスター類、そしてコンセント1箇所と USB-A がね、1箇所あるという感じですね。モデイ君がダイブしてます。はい。で、テレビと、なんかすごい、ここに荷物を置けるのかなエアコンパネル。ね、すごいシンプルに<笑>スペースが空いてますね。はい。で、テレビと、で、こちらにね、QR コードでですね、 いろいろメニュー等を見ていただくことができるのかなというふうに思います。はい。でこういった感じのねソファーがあって、これもね非常にいい感じですね。そしてこういった感じで レ, いいじレーターが<笑>いい感じと言ってますねレイくもね。はい。こんな感じでこれは何だろう。あ横浜ハーバーなんだろうバームクーヘンかなかな。なんか横浜のお菓子でいいですね。 はい。でちょっとですけどね、こんな感じのドレッサー兼デスクがありまして、こちらの方のベッドパネルの方にはマスターとかエントランスモードもありますし、コンセントが2箇所と USB A がね一か所、そしてねこういった時計が置いてございます。収納ははい。常備灯だったりとかあとメニューとかですね、そんな感じがございます。待って、なんか入ってた。 で机ですね、こちらもなんかメニューかなんかでしょうか、はいえーと、封筒とかですね、そんな感じです。はい、でこちらの、ね、カーテンについては、自動ではなく、手動で、ね、このように開けていただく感じですね。さあ、景色は、これはどっちのビューなんでしょうかね、おお、向かい側の建物に中庭があって、いい感じですね。 台でしょビルさんがあって、何ビューって言ったらいいんでしょう。サーバーではないのかなシティビューの方になるのかな何ビューなんでしょうね、これは。はい、あでもこっち側がねレインボーブリッジの見えるビューとなってましたね、はいいい。レインボーブリッジじゃないか。横浜ベイブリッジの方ですね。はい、いつもお台場とね、間違えちゃいますね。 はい、こんな感じでどうでしょうか非常になんかお付きがあって高級感があって個人的にはめちゃめちゃいいお部屋だなと思いますし結構ね広く感じますはい、十分な、ね、広さあるんじゃないかなと思いますけどいかがでしょうか、はい、レッグンどうですかお部屋レッグンそこ危ないからやめてください気をつけてもダメ。どうですかお部屋いいはい ということで、レイ君もね大満足という感じでございます。はいということでね、ね w i f i 接続しましたので速度測っていきたいと思います。いってみましょう。はい速度出ました。ダウンロード下りが 28.98Mbps、アップロード上りが 29.16Mbps となってまして、まあ、そこそこね速度は出てます。通常の仕様だったら申し分ないんですけど、まあ、新しい、ね、ホテルということもありますので、もうちょっとね早いと。 嬉しいなというところで、個人的にはありますけどね、十分、あの、速度は出てるんじゃないかなというふうに思います。はい、ということですね、本日はこちら、ハイアットリージェンシー横浜さんの方にね、初めてお邪魔させていただいております。こちらのホテルにつきましてはですね、2020年の5月にね、開業して、まだね、2年と半年ぐらいという感じで、まだね、ピカピカのホテルでございます。いやー、ホテルのね、感じ。エントランスはね、まあ、ちょっとコンパクトな感じはやっぱありますけど、それ以外はね、結構ゴージャスな感じ。 はあ、りますお部屋もね、この金の屏風だったりとか、なんだろう、お月のある、なんかね、大人のホテルだなっていう感じの印象を持ちました。めちゃめちゃね、落ち着いてる感じです。で、えー、お部屋の方にね、やってまいりましてですね、まずね、このようにメッセージカードね、えー、いただいておりまして、 ハイアットリージェンシー横浜へお越しいただきまして誠にありがとうございますということでですね、えー、総支配人の方から、えー、メッセージを、ね、いただいております。でそれ以外ですね、えー、こういったミニバーのね料金表だったりとかですね、まあ、コーラが800円とかね、アサヒのスーパードライが1100円とか、まあ、そんな感じの、ね、価格帯があったりとか、あとは無料の貸し出しのね、えー、ご案内でございます、えー。無料で提供できるものとしまして、ベビーシャンプーとかマウスウォッシュ、バスソルトとかね、シェービングホームとか耳栓、そういったものは 無料で、ね、提供してますお貸し出しにつきましてはねバスローブとかもそうですしヨガマットとか電話機の充電器。 あとは貸し付きだったりとか。あ、確かにね、体重計置いてなかったですね。体重計欲しい人はね、あのお貸し出ししますっていうことで。まあ私もね、めったに乗らないんで、乗らないからいけないんでしょうけどね。あのー、必要ない方については、まあ置いてなくても問題ないのかなっていう感じですけど、まあ普段毎日ね、乗ってるよっていう方は必需品なのかもしれないんですけどね。はい、私は毎日乗らないのでなくてもいいかなっていう感じでしたけどね。 はいということで、まあ、なんかね、レイ君もすごい腹ペコみたいなので、ちょっとね、ゆっくりさせていただいて、です、ねまあ、館内のね散策などをさせていただければなというふうに思いますので、まあ、ちょっとね、ゆっくりさせていただいて、また暗くなった頃に活動していきたいと思います。はいもうね、だいぶ暗くなりまして、ちょっとね、小腹が空きましたので、ウェルカムスイーツいただいてたやつね、ちょっといただきたいなと思います。 あ, あ、うん、うまい食べたことあるけど、どんなやつかな食べるうん。も、う、っ、ん、とうまいうして、うん。おいしいうまいと言ってます。まあ、だいぶね、暗くなってお腹もね、いい感じでついてきましたので、これからちょっと夕飯ね、ホテルで食べるか、えー、外で食べるかも含めてですね、ちょっと検討して、中のね、散策行っていきたいと思います。うん いはい、今ね、えー、夕飯を食べてきまして、これからホテルの方に戻って、ですねあのジムなどをね、ちょっと取っていきたいなというふうに思いますので、ちょっとね、買い出し行って、ホテルの方に戻っていきたいと思います。 でこちら3階のですねラウンジがある階なんですけどこちらのですねジムの方をね見ていきたいと思います。はいこちらがねジムですね。でこちらがねフラブラウンジとなってますけど今残念なことでね行くことができません。まあ人はねいなければいいんですけど。 こんな感じの、ねえー、フィットネスジムとなってますけど、まあ、十分な、ね、広さあるんじゃないかなというふうに思います。ね結構いい感じですね。はい。それではお部屋の方に、ね、戻っていきたいと思います。はい、ということでお部屋の方に戻ってまいりましたけども。 今のところね、こちらのハイアートリージェンシー横浜さん、建物の感じも、まあやっぱ新しいっていうのもあるんですけど、非常にね、あの好きな感じ、いい感じですねあの。レセプションとかはやっぱりこじんまりはしてるんですけども、それ以外のところでね、あの結構広さをとってたりするので、まあやっぱりね、レイめっちゃ元気。あの今風の。 最近ね、できたホテルだなっていう感じはね、正直な印象としてありました。はい。で、夜もね、あの、いろいろ食べたいなとは思ってたんですけども、結構ね、あの、混み合ってましたね。今日金曜日っていうこともあるのか分かんないですけど、結構混んでました。まあ、明日の朝食はね、ぜひ、こちらのホテルでね、食べていきたいなというふうに思いますので、まあ、この後ね、またライブ行っていきますので、上の方にリンク出しておきますので、よかったらそちらのアーカイブの方もね、チェックしていただければなというふうに思います。ということで、また明日の朝お会いしましょう。 はい、おはようございます。いや、ぐっすりね、眠ることができました。昨日もね、ライブ何やかんや1時までね、えー、やらせていただきまして、遅くまで皆様ありがとうございました。もうね、間もなく、えー、9時前というところでございますので、これからですね、朝食の方食べに向かっていきたいなというふうに思います。めっちゃね、楽しみです。はい、行ってまいります。 今ね、レストラン行ってきましたけれども、まあ、9時9分、今戻ってきたところなんですけど、めちゃめちゃね、えー、並んでおりまして、その場でね、待つこともできたんですけれども、あのお部屋の方にね、連絡いただくようにお願いさせていただきました。はいまあ、昨日ね、ライブでもです、ねまあ、視聴者さんの方でね、えー、かなり多分混み合うと思うので、早めに行った方がいいですよってこともね、おっしゃっていただけたんですけど、まあ、レイ君もね、いますし、まあ、早く連れていくのもなかなか難しいですし、 まあ、できればねあのビュッフェ代とかもちょっと取りたいので、あのーまあ、ギリギリの時間にね行こうかなっていうふうに思ってましたけど、まあ、案の定ねやっぱり混雑してたということなので、まあ、皆さん あ, のあまりね待ちたくないっていう形につきましてはやっぱりね早い時間に行くことをねおすすめさせていただきますもう視聴者さんの言う通りでしたねはいということでちょっと待ってね連絡いただく次第朝食会場の方にねまた向かっていきたいと思います はいです、ね、今レストランの方に、ね、やってまいりまして10分待たないぐらい、えー、8分9分ぐらいで、ね、すぐ席のご案内ができるっていう感じでした奥行きがねかなり広い感じですねということでちょっとこれからね食事の方取っていきたいと思います 第一便でねこんな感じでハムとベーコンそしてクッシュブレンチートーストパンケーキそしてレク用のウインナーとかポテトとかねでこれが噂の食パンでしょうかねでレクのリクエストのバナナですね食べたいバナナははいじゃあねレクのハム食べたいということなのではいどうぞおいしい そしてね、こちらが中華がゆうと、えー、ポトフそしてこちらがね水餃子みたいなワンタンみたいなやつですね美味しそうはいそしてねこちらが卵丼ですね結構ねコンパクトなのでいい感じですねいろいろ食べたい方にはね非常にいいんじゃないかなと思いますねサイズ感的に最高ですそしてその他ね生ハムだったりとかお野菜ですねでもね私の方はこちらカレーとですね卵かけご飯用の温玉ご飯で納豆はね ここにあこういう感じですね。はい、なって怒っちゃいました。はい、そしてハムとかサラダ稲荷寿司とかもね。あってね。これサバのね。最強焼き、そして中華和牛とワンタンスープと卵丼はいという感じでね。いただいていきたいなという風に思います。美味しそう。 はい、ということでね、いただいていきたいと思いますあとで15分ぐらいでですね、10時15分で料理が下げられてしまって10時半にある開店という感じみたいなので急いいいいいただいていきただてきと思います。まずはこちらの卵丼いただきますめっちゃうまいとろとろですけどだしがめっちゃ効いてますねあうま、ん 卵の美味しししいい、いいいははそててねね、はい、そしてね、ワンタンタとスミ レ, レででょうただきますすいな。れ、はあ、い、じゃあ、ね、続いてカレーですパパ結構ねお肉ゴロゴロ入ってていい感じなんですよ。お魚、ちょっっと待って いただきまーすこのカレー、おいしいこの、うん、カレーうん、お肉ゴロゴロ、うん、お肉ゴロゴロゴロゴロゴロゴロうまっスはね、なんかお魚食べたいということなのではい、グッドうん、おいしい、うん、はいあとはね、このイベリコ豚のハムとかもね、めちゃめちゃ まあ、油ねめっちゃのってるんですけどめっちゃ美味しい、うん、あー最高はいこんな感じで納豆の豆がねめちゃめちゃ黒いんですよねはいこんな感じですねちょっとこのまままずいただいていきたいと思いますわさび面白い美味しいなんかすごくさっぱりする感じはいめっちゃ美味しいですはいじゃあねこちらが、えー、とニキンっていうところの あの食パンみたいですね、えー、1階のねベーカリーとかでも売ってるみたいですけどタイミングがあれば焼きたてもね食べていただくことができるみたいですけどこちらはですねとりあえず焼かないでそのままいただきますあっうん、あの最近ね一斉を風靡したあの高級食パンのそれと変わらないですね美味しいという感じでですね、まあ、時間もね 限られてますので、ちょっとね食べ進めてですねお部屋の方にね戻っていきたいと思います。はい、ごちそうさまでした。めちゃめちゃね美味しかったです。いや、朝から食べ過ぎました。いつも通りですけど、まあ納豆もね非常に美味しかったですし、卵丼も美味しかったですし、おかゆもね良かったですし、イベリコ豚のねハムなんかも美味しかったです。もう全部美味しかったですね。はい。 パンもね、あの美味しかったですけど、もパンよりはやっぱりね、ご飯にね、ちょっと集中する傾向にあるかなっていう、パンもね、種類が非常に多くてですね、あれはやっぱりね、ホームページに書いてある通り、1日だけじゃね、食べきれないといったぐらいのやっぱり種類があってですね、あれもこれもやっぱり食べたくなるという感じですけど、まあ、ちょっとずつ持ってきてもね、 あの普通の方は多分ね相当お腹いっぱいになるんですが今回はカレーまでいただきましたしカレーもねあのなんかモツだったりとか牛すじとかが入っててめちゃめちゃお肉ゴロゴロしてて美味しかったです。はい、最高でした いやー、もうね、今10時45分で、今ね、あの、エクスプローリストということもありますので、14時のね、レートチェックアウトいただいてます。えここからですね、ウエスティンホテル横浜さんの方に向かいますので、まあ一応ね、1時過ぎぐらいまでゆっくりさせていただいて、ホテルね、移動していきたいなというふうに思います。で、初めてですね、こちらのハヤトリージェンシー横浜さんお邪魔させていただきましたが、あの、満足度ね、非常に高いなというふうに思います。あの、昨日ライブでもね、お話しさせていただいたんですけれども、 グローバリストになってからですね、まあラウンジ入れるようになってからまたね、再縫したいホテルのね、一つだなというふうに思いました。もうリッチマンカもね、非常にいいので、まあ今回は、あの残念なことにね、行けなかったですけれども、まあ横浜中華街だったりとかまで、ね、行きたいなと思いますけど、まあただね、グローバリストになってラウンジも行けるとなると、 なかなか横浜中華街も行きづらいかなっていうふうに思いますし、まあ、朝食もね、えー、グローバリストになるとまあ無料でね、いただくことができるので、えー、そちらで食べるとなると、あまりね、 横浜中華街で食べ過ぎちゃってもらうみたいな頭も働いちゃうからもう食べることばっかりになっちゃってますけどねっていうところもあるんでいいですけどまあ嬉しいね悲鳴かなというふうに思いますあのお部屋なんかもね一応昨日ライブでもね見させていただいたんですけど平米数37平米っていう記載にはなってますけどそれ以上にですね、まあ、広く感じられて非常に快適にコーヒーも美味しいですしなんかね視聴者さんから教えていただきましたけど先月からあの UCC のねあの煎茶なんかも えー、ポーションができたっていうことですかあのお茶なんかもね、非常に美味しかったですし、あのお風呂とかもね、えー、非常に広く、シャワーもゆったり入れて、かなり、えー、大満足ですね。まあ機会があればですね、グローバリストで、まあスイートなんかに、ね、アップグレードをさせていただいたら、していただいたらね、あのー、もっと満足度が高まるんじゃないかなと思います。まあでもね、正直このデラックスルームとかでも本当にね、十分、あのー、いいかなと思います。これのね、一個下は、 デラックスじゃないっていうだけで多分内装が違うぐらいで広さは変わんないので、まあ、正直ツインとか普通のねキングのお部屋とかでもあの申し分ないんじゃないかなっていうふうに想像はできるんですけどもまたぜひね再訪したいホテルだなというふうに思いましたいやーよかったですレイクお腹いっぱいうんお腹いっぱいだそうですまあ、レイクもなんか今日ねいろいろ え、ハムだったりとか魚とかもね。結構ね、お子様連れもやっぱりいらっしゃいますけど、そんなにね、うるさいとかそういう感じもなかったです。で、えー、ラウンジは私今回行ってないんですけども、ラウンジはね、今入れる方、お子様はイブニングカクテル、カクテルタイムの時間は入れないんですけども、なんだろう、うバスケットにね、あの、ジュースとか、ちょっとした食べ物とかいただいて、お部屋にね、持っていただけるセットをね、準備していただいてるみたいなので、お子様連れでもですね、まあ非常に、